次はね、なんかちらっと名前出てきたけれども、ジョアンハンク行こうかなあ、ジョンハンさんん、はい、ジョアンハンジョアンん、はい、お兄さんの未来もとっても気になるんですけれども、あれ、はり、は り, はりジョアンさん、じゃあ、お願いしますよ。 もう20代は昨日しか残んでない<笑>羨ましい<笑>僕も初々しい時があったな<笑><笑><笑><笑><笑>今日は控えているコンサートのためにメンバー全員が久しぶりに練習室に集まった 멤버는다이브웃으러오고3개월동안갔다오고疲れてしまう닥쳐도僕は一生懸命운동을시작했다からか、全然平気だった。やはり運動は大事だ ーー僕たちのカラットも出し上げますだ。もう一回行きます。僕たちのカラットにも運動頑張ってくださいと言わなきゃこの日おしんすみません<笑>おしまい。あーあ楽しいですね。すごい面白いね。 え、これ結局なに あ, あの、もう三曲やったらもうみんな限界ってことなのかこれ<笑>、えー、すごいね、<笑>そして運動が大事なんだねそしたら、その時は、私が体力が良いメンバーになりますそうです、その頃には僕が一番体力のあるメンバーということになりますそし<笑>その時を見てみましょうね、<笑>一回頑張ってください頑張ってください